改めまして、えーと、プラチナバイオ株式会社の奥原と申します。まずは自己紹介ということで、えー、と簡単にバックグラウンドを紹介したいなと思います。えー、と私はあの大阪生まれ、長育ちで、広島大学の総合科学部というところに入学したご縁で、広島と の, あのつながりができたというところですね。でその後、まあ、大阪大学の大学院とか、まあ、広島大学大学院とか住みながら、えーと、研究者の道を一度断念してですね、 研究者を支援する JST という組織に入って、えー、そこからまあ国の中枢の内閣官房で知的財産の戦略を作るというような仕事をしながらで東広島市に戻ってきたとまたこの町に戻ってきたとい う, いうキャリアになっていますで、えー、とその後ですねご縁があって広島大学の方で仕事をすることになってこの後ご説明する、まあ、ゲノム編集のプロジェクトと出会い、えー、そこからですね、えー、大学発ベンチャー を起業するに至ったというようなキャリアになっております。で、今日私の方から簡単にご説明するのは、我々が今取り組んでいるゲノム編集とバイオ d x、まあ、これで未来を開いていこうというお話です。どんな未来を開くのか、その例えば例を挙げますと、ゲノム編集で藻類のオイルの生産量が2倍になる。つまり えっと、今、脱炭素とかカーボンニュートラルって非常に注目されていますけれども、二酸化炭素の排出量の削減、これを微生物の力を使って、それを吸収するだけじゃなくて、例えば有効に使えるような油を作っていくというようなプロセスを作っていく。また、ゲノム編集が白血病の少女の命を救うという事例がイギリスですでに起こっています。 これまでなかなか治すことが難しいというような病気があったときに、その治療法をこのゲノム編集という技術で提供していく。でさらには、例えば卵アレルギーというものがなくなる、それで困る人がいなくなる未来を作る。具体的に言うと、卵アレルギーの元になる物質があるんですけれども、これが含まれない卵を作る。こういったことを今、やっております。 でそのほかにもゲノム変種の限りない可能性ということで、えー、よくニュースに出てくるのは、筑波大学の江面先生、満、えー、面の笑みされてますけれども、この左上ですね、えー、ギャバという機能性成分がたくさん含まれたトマトですとか、あ上段真ん中 の, この近畿大学と京都大学のチームが、あ肉厚なマダイというものを作って、実際もうお上司うん、社会に出ていく状態にしていると。 これ実は世界の中でもかなり先駆けていて、そういったプロダクトを世に出すというところでは、アメリカや中国に引けを取らないような活動が今、日本で起こっているというところです。でその後、続くと言われているのが、あ毒のないじゃがいもですね、じゃがいもの目の毒でえ食中毒になるということが結構あるんですけれども、まあ、そういった物質が含まれていないというものをもう大阪大学のチーム。 が作っているんですけれども実はここにですね広島大学の技術が使われているという状況になります。で、広島大学の強みというところで、えまずゲノム編集のトップランナー、山本隆教授がいらっしゃるというところになります。えー、日本ゲノム編集学会というアカデミアのそういうコンソーシアムがあるんですけれども、そちらの会長を2016年から3期連続で務めているというところで、 名実ともにですね、日本を代表する研究者になっているという方であります。そして、今、隣で座って、先ほどプレゼンされたボーノ・坊野秀あ先生が、バイオ d x のトップランナーというところで、えっと、まあ先ほどご説明あった通り、数々 の, あのデータ解析、いろんなプロジェクトの取り組みながら、最近ではですね、えー、昨年12月にみんなのバイオ d x っていう、こちらにあるような本を、 まあ、企画されて、まあ、日本の中で、えー、そういったものを新しいコンセプトとして、これまでバイオインフォマティクスといったものをさらに、えー、踏み込んで、えー、活用していくという取り組み、進められているというところになりますで。一例ですけれども、まあ、世界とごするゲノム編集研究ということで、えー、っとこの Nature Biotechnology という学術誌がありまして、えー、その中で、まあ、ゲノム編集の分野の世界の論文数ランキングというのが、あ 発表されました2019年ですね、少し前ですけれども、その時にそに、クリスパーキャスナインというツールでノーベル賞を2020年に取ったジェニファー・ダウドナさんが3位に入っているんですけど、その上の2位に山本隆教授が入っている、広島大学ですね。でかつ、5位に佐久間哲司准教授が入っているということで、この2人がトップ1号まで公開されたんですけど、日本人では。 唯一入っているメンバーということで広島大学の研究力の高さが伺いしているかなと思いますそういった研究力をベースにですね2016年度から私が元いた JST というところの大きなプロジェクト、まあ、オペラと略すプロジェクトなんですけど大学と企業が一緒になってその出口ですねどういった プロダクトように出すかというところを目線にしたような研究開発を行ってきたというところがありまして、実はそこの成果の一つが、広島大学の堀内先生、堀内教授、生物生産学部にいらっしゃいますけど、まあ、彼の研究成果である低アレルゲンの卵ということになります。で、実際こういったプロジェクト、2020年度で終了したんですけれども、その後継施策として今まさに広島大学で取り組んでいるのが、 この JC の競争の場形成支援プログラム COINEXT というものになります。これ、いろいろ書いてますけれども、2030年に SDGs、まあ、皆さんいろんなところに聞くと思うんですけど、の達成を求められている中で、まあ、それに貢献するような、まあ、研究開発をやっていこうと。で、その時に、実際その10年、20年後の未来を考えて、まあ、そこにで我々が直面する課題ってのは何か。 というものを先に考えて、それに対するソリューションはこういうものが必要だ。で、そこからまあバックキャストですねで。今何すべきかっていうところで研究開発するっていうのがポイントです。で、そういったことを考えるチームを蘇生したっていうのが大きくて、ビジョン競争チームですね。で、実際グローバルビジネスに携わるような方々入っていらっしゃいますし、そしてそれを実際に動くプレイヤーとして、広島大学自身は、 まあ、あの研究を行う機関なのでビジネスはしないというところがあるのでそこからどんどん大学発ベンチャーというものを起こしていくというのが必要になるんですけどそういったもののスタートアップを支援するという取り組みまた新しい技術を世の中に浸透していくためにはえまあそれにまつわる倫理的、法的社会的な課題というものを解決しないといけないというところでそういった人文社会学系の先生方の力も借りていくと。 そういう取り組みを進めています。で実際、我々が今考えている未来のありたい社会像、何かというと、例えば気候変動に強い農作物を作るですとか、まさに我々が今直面している新型感染症、その辺対策ですとか、先ほど少し触れた脱炭素、こういったものをバイオと DX の異分野融合で、ね、解決していこうと、そういうふうなことを考えています。で例えばですけど ゲノム編集と昆虫や農作物、そして DX をかけて、品種改良の超高速化。で、真ん中のゲノム編集かける鶏の卵、鶏卵かける DX で、卵で培養医薬品を作るというような取り組みですとか、ゲノム編集かける藻類かける培養かける DX で、培養ものづくりを進めるというようなプロジェクトを進めていこうとしています。それで3つのターゲットを設定したと。 というところになりますで、バイオデジタルトランスフォーメーション、バイオ d x の産学競争拠点というものを今まさに作っていまして、今挙げたような真ん中の青字の3つのターゲットを達成して、バイオ d x で持続可能な発展を導くバイオエコノミー社会を実現するというものを掲げています。で、本拠点の活動によってさまざまな経済効果が得られると。 考えておりますし、非常に国内だけじゃなくて、海外のマーケットも展開できるような、日本の産業競争力、強化するというような取り組みにつながると、我々は考えています。で、実際その拠点の機能というところで、えっと、広島中央サイエンスパークの中に、ゲノム編集イノベーションセンターという場所がありまして、そこが研究開発の中心地になっています。で先ほど説明したスタートアップの支援機能ということで、 ここに大学発ベンチャーがどんどん登記できる状況があったり、シェアラボということで、えー、いろんな研究設備をシェアできるじょ状況を用意してたりするということになります。でさらには、き、まあ、今日まさにここで、えー、会場となっている、まあ、未来クリエなども使いながら、東広島市が進める、大広島大学が一緒に進めるタウンガン構想による新しい社会との競争を進めていこうとしています。まあ、社会課題の解決を こういった場を活用することによっていろんな方を呼び込んで、そのコラボレーションによって、えー、大きな流れにしていこうという取り組み、どんどん進めていきたいなと考えております。で、まあ、やっぱり重要なのは社会コミュニケーションというところで、えっと、こういった新しい技術の、まあ、例えば、ベネフィットに対してリスクがどうあるか、まあ、リスクがゼロってことは、ゼロリスクってことはほとんど、まあ、基本的にない中で、 それによって享受されるベネフィットのバランスを考えるですとか、例えばこういった技術があるときにどういったことに使ったらいいと思うかっていうのを一緒に考える、そういうところから始めていけると非常にいいのかなというふうに思っております。ということで我々が取り組んでいるのは、こういった大学の研究成果の社会実装を加速する、社会に届けるっていう活動を今まさにやっていまして、えー、と最後に メッセージとしては、まあ、私たちと一緒に、まあ、人類が直面する社会課題の解決にチャレンジしていこうということで、まあ、若いいろんな方のインターンと一緒に活動するですとか、ワークショップ、定期開催していきますので、まあ、そういうところにご参加いただければと思います。からですね、高校生の方も多いので、ちょっと補足説明しながら話したいなと思うんですけど、まあ、ゲノムってそもそも何ですかっていう話で。 我々生物、生きとし生けるものは全て持っている遺伝子の情報なんですよね。で、そのコードが、さっきからあの横井さんの発表とか、坊野先生の解析ライブとかで配列って出てきてるんですけど、A, G, C, T の4文字で書かれてる。で、この DNA の二重螺旋コードって、まあ、見たことあると思うんですけど、この上にその A, G, C, T っていうのがブワーってこう長い文字列として書かれてる。っていうのが、 我々、えー、生物が持ってるゲノムなんですよねでもちろんその例えば人とマウスとか魚とかでみんな違いますし人の中でもあなたと私たちがここの会場にいる人とかオンラインで見てる人とかもみんな違うゲノムを持ってるっていうところで、まあ、その違いを見ていくっていうのがこのバイオインフォマティクスのアプローチなのかなと思っています。なのので、えっと、これから来、まあ、来る未来っていうのが そのお例えば地球上に生きとし生きるの全ての生物のゲノムが解読されていくつまりその情報がデジタル化されていくっていうことになっていくのかなと思いますなので例えば、うん、と魚とか海で泳いでいる者たちはあんまりゲノムがまだ読まれていったりしないっていう状態が多いんですけどそういうもの一つ一つをゲノム解読して解析をして 例えば先ほどの、えっと、横井さんの例で言うと、えっと、ある薬が効く虫と効かない虫の違いって何とか例えばあったかい場所で、えー、生きれる魚と生きられない魚の違いって何とか、まあ、そういうのを明らかにしていくっていうのがすごく大事な最初のアプローチなのかなと思うんですね。でそそそのの中から特にううういうのに強そうなものを選んでくる っていうのは、まあ、特にもう自然の中にあるものをピックアップしてくるっていう操作になるので、まあ、そ う, いう取り組みはどんな加速するんじゃないかなというふうに思います。なので、生物のデジタル化っていうのは、も, ものすごく進んでいくんじゃないかなというふうに思っています。で、その先に、えー、そういった、ただ選ぶだけではあクリアできない、課題があるっていうときに、例えばそこを、まあ、ゲノム編集して、 えっと、なるべく良いものにしていくとかですね、えー、例えば先ほどの低アレルゲンの卵っていうのは、やっぱりその遺伝子を、機能をなくさないと、アレルギーの元になる物質をなくさないと実現できないっていうところで、えー、ゲノム編集でしか実現できないプロダクトであるっていうところで、まあ、そういうところに使っていくっていうのが、すごく大事なアプローチなのかなというふうに思います。はい、確かに以上ですす皆さんトマを食べますよね トマト皆さんの知ってるトマトも写真あると思うんですけど大元自然界にもともとあったトマトってどれだと思いますかみたいな話が出ます。で実は、えっと、この状態真ん中のすごくちっちゃいものがもともと自然にあったトマトなんですけど すごい長い時間をかけて育種、先から品種改良という言葉が出てきますけど、より例えば甘いものですとか、実がたくさんあるものっていうものを育ててきてるっていう、まあまあ、人類の歴史があるんですね。で、その多くは自然界の中で、まあ、突然変異。たまたま、なんか先ほどのウイルスもそうなんですけど、生物の遺伝子ってカチッとしているものではなくて、 どんどん変わってるんですね。我々が生きている中でも、結構太陽の光とか紫外線を受けて、えー、遺伝子が切れたりして、えー、変わっている部分もあるんですねで。そういう突然変異が起こった中から、なんか変わった形質で、良いものがたまたま出たものをこう大事に取ってきて、でそれを育てていくということを脈々としてきたという歴史があります。で、自然考察、選抜する。 っていうようなことをどんどん歴史的にはやってきて、高、え、校、ー、の教科書に載ってるのはメンデルの法則みたいな、あそのこれとこれを掛け合わせたら、その子供がこうなるみたいな、こういう割合出てくるよねっていう話があったと。で、えーと、その先ですね、じゃあその突然変異を人工的に、えー、起こす、誘発するっていうことをやって、そこから新しい品種が出てくるっていうようなやり方で、 歴史とかがされてきた歴史もありますでそういうものの中から例えば20世紀ナシ・ゴールドとかあとは米で言うとミルキークイーンみたいなものがあ実際今食べて、えー、暮らしているっていう状態になってきてるんですね。でそこから、えっとまあ、DNA の二重らせん構造が解明されたり遺伝子組み体というものが出てきたり ゲゲノノムムががまれててているといるうの今出き状況ですで今のがコーダティクシーを掛け合わせて品種を作っていくっていう話と突然変異を起こるようにしてその中から変わったやつが出てきたのをピックアップしてくるっていう突然変異句詞っていうのがありました。 で、突然変異と遺伝子の変化なんて何が起こっているのかっていうと、先ほどちょっと説明したその ACDT っていういろんな配列が壊れるんです、切れる、遺伝子が切れちゃうっていうのが最初に起こるイベントです。で、通常だとそれを修復する、元に戻すっていう機構が体の中で働いてて、元通りになって、何もそのまま平常。 になっていくんですけどたまにですね修復ミスが起こるんですよ。これを元の文字列に戻しきれない時があると。で、それが起こるのが一部が欠けてしまうですとか、文字が置き換わる、また他の文字が入ってくるっていうような変化が起こると。もうこれは突然変異と言われている変化です。で、自然界の中で普通に起こっている変化になるんですね。 で、えっと、そういう突然変異をわざと起こすっていうのが、ああ、茨城県に、えー、そういった放射線を作物に当てて、育種していく突然変異を起こすっていうガンマフィールドってい う, う場所があって、まあそこで、えー、先ほどご紹介したようなあ作物が作られて、皆さんの手元に届いているっていう状況になります。で、えー、ゲノム編集って何してるかっていうと、 特定の場所をもう切る、狙って切る。っていうことをやってます。で、そうすると、さっきの突然変異と同じく、でその修復機構が働いて、えー、っと、通常は何も起こらないんですけど、えー、っと、その配列、狙った配列が存在する限り、ずっと切り続けるんですよ、ね。そうすると、ある一定の確率で修復ミスが、エラーが起こって、突然変異の時と同じ変化がそこに起こると。で、 こういった変化を起こすのがあのゲノム編集ということになります。なので、さっき小野さんのご発表の中で、そのゲノム編集するときに配列検索しないといけない言ってたのは、実際この狙う配列をどう設計するかっていうところで、そういうツールを使うんですよ。で、全配列の中で1回しか出てこない配列を狙うと、そこしか切らないということになるので、その類似する配列がない ように設計する方が、そこしか切らない。つまり安全に切るっていうことができるっていうことが実現できるんですね。で、狙ってないところ切っちゃうと、オフターゲットって言って、あの別の作用が出てきちゃうので、それはあんまりこう望ましくないので、そういうことが起こらないように設計するっていうことで、ああいうようなバイオインフォマティクスのツールが使われていくっていう話になります。でえ、こういったように、えっと、品種改良で いろんなやり方で遺伝子に変化を起こさせて、えー、望ましい作物を作っていくってことをやっています。で、えー、っと今あ、後輩とか突然変異、種の話を左側でしたんですけど、真ん中がゲノム編集ですね。で、遺伝子組み換えっていうのは、実は、えー、っと外から遺伝子を入れるっていう操作なんですね。だから本来その生物が持っていない遺伝子を外から 入れ込むっていう形になりますなので自然界で起こらないんですよね、その変化って。でそこがそのゲノム編集で使われるやり方と遺伝子組み換えのやり方が違うって言われている大きなポイントなのかなと思います。はい。というところで、えー、とゲノム編集と遺伝子組み換えの違いがまずありましたと。で ゲノム編集の技術はですね、えっと、歴史が、えっと、1996年ですかね、最初のツールが出てきて、えっと、えー、基本的にですね、そのツールを、んっとっている、う開発したあ研究者のチームっていうのは海外に行きます。アメリカやが多いです。で えっと、結局、そういった最初のツール開発して、ノーベル化学賞を取ったのは、えっと、ジェニファー・ダウドラとサルパンティエっていう、えー、アメリカの研究者だったと、えっとですね。2020年、記憶に新しいですけど、2人の女性研究者が受賞した。というところで、そのゲノム編集でその狙ったところを切りにまあハサミ。 のツールを、それも生物が持っている機能の中から見つけ出してきた。っていうこと で, で、それを実際にこう工業的に、まあ、産業的に使えるような、狙って切るというツールとして、えー、と実現したのがこの先だったというところで、まあ、そういった意味では、日本としては、まあ、後人を排しているというところではあるんですけれども、えっ、ー、と、先ほど言ってたように、じゃあ今から何が、あ 進められるかっていうと、このツールを使って、えー、突然変異を模擬して起こすことによって、どういったものを作るか、そういうプロダクト、どういったものが求められて、そういったものをいかに作っていくかっていうような国際競争がまさに起こっていく。で、アメリカ、や中国ではバンバンその農作物のゲルも今、配属していっています。す ご, くすごいお金を投入して 自国内にある農作物をすごく読んでだ、まあ、からその先にあるのはそれを効率的に育種していくっていう世界なのかなと思うんですよね。なので我々日本の、まあ、バイオ産業、産業を考える上ではその日本の強みが発揮できるやっぱりその投入される金額とかってなかなかそのまま太刀打ちできる規模感じゃないので工夫して、えっと、すごく 効率的に研究開発すると。それで、えー、なるべく世の中にインパクトが出るようなプロダクトを作って、まあ、それで世界に打って出ていくっていうような流れが必要なのかなと思っていて、まあ、そういう意味では今世、今世の中に出ている世界の中で、世に出たプロダクトで、ゲノム編集のプロダクトって多分4つぐらいしかないんですけど、4つのうち3つが日本から出ているっていうところで、 そういった意味で、これからものづくり、バイオのものづくりで戦っていくって時代になるのかなと思います。でそういった中でえ、その根幹になるのが、じゃあ、どの配列狙うのっていうところだと思うんですよね。で、そこでバイオインフォマティクスですとか、坊の先生が今提唱されているバイオ DX っていうアプローチがすごく大事になってくると思うんですけど、ここに関しては、本当に世界中の 研究者がこうこういろんなアイディアを、こんなツールを使ったよって言って、どんどんこう、先に GitHub じゃないんですけど、アップロードしてたりするこう、ある意味その共有地っていうか、みんなでそういうツール、ー解析手法をシェアし合う。こんな便利なものを作ったから使っていこうよっていうようなことをこうやってるんですよね、研究者の世界でだからそういうののトップランナーが大野先生だったり、英、え、語、ー、の。 来ていただ横い井いさんだったり、小野さんだったりするっていうところで、まあ、そういう本当に、えっ、ー、と、ある意味、この解析処方っていうのが、まあ、全部英語だったりしたと思うんですけど、あのー、壁がないんですよね。そういう日本がとか、アメリカっていうのが。なんで、ある意味、そういったあとコロナのウイルスの解析みたいなのが、えー、国際的に進められてたり、まあ、その情報が共有されたりしていくっていうところで、ある意味協力しながら、 そういった人類の課題に対抗していくっていうところも出つつえ、その一方で、えー、じゃあビジネスとして各国が趣向をこなして、まあ、どんなプロダクトを作って僕たち生きていこうかって考えていくっていう、そういうアカデミックな世界とビジネスの世界、それぞれのやり方があって、えー、日本もその中ですごくしっかりとですね、特に広島大学を中心にしながら、 ああポジショニングを今、確保していると、必死に確保しているというところですので、まあ、僕が渋谷リクストっていう分野予算をだきましたけど、やっぱりグローバルなその研究開発の投資の規模感からすると、まだまだ少ない、足りないというところもありますし、そういった人材ももっともっと必要だというところで、えー、若い人がですねそういう分野に可能性を感じて、どん飛び込んできていただけたら嬉しいなというふうに 持っております。はい。